流星群が襲いかかるうん半分以上かさすがの威力ですなただ特攻が下がってかつ気合ダメなので問題なしといったところでしょうけどオッケー急所に当て返すこれが役割論理です皆さんこんばんは意外ありえないロンジャヤイトと申しますな 今宵は役割論理パーティー、通称ヤーティーを使ってランクバトルで大暴れしていきたいと思いますぞ。とうとう長かったね、禁電環境が終わりましたな。ちょっと前のシーズンというか、禁電環境になる前のね、えー、冠の節原環境とでも言うんでしょうか。そのね、環境が帰ってきましたので、久々にね、ヤジアイスでも使ってね、 遊んででみようかなとといったところですなヤジアイスっていうポケモンはですね、今期というか前期も前々期もほぼ主人公枠であった、まあ、サンダーとかにもかなり強く出れるので、そこそこ活躍のね、機会はあるんじゃないかなと思いますぞ。まあ、とにかくね、特防が非常に高く、異教徒の特殊技に繰り出して、 しっかりと耐久を生かしながら、こだわりメガネを持たせてるんで、このメガネの持たした火力でぶちかましていこうぜと、と、えー、いうヤジアイスになっておりますな。えー、技構成はこんな感じでございましてね、吹雪雷、気合い玉音ごとと、まあ、命中70の技ばっかなんですけど、まあね、役割論者であれば必然力で全ての技、必中でやっていけると思うんで、まあ、その辺は気にせずにやっていきますかな。それでは行きますぞ。 さあ、アッチングいたしまして、正隆さんとの対戦と愛になりましたな。えー、お相手しのパラーティーなんですが、なんと、レジロック。お面白いやつがいますな。兄弟ですかな。行き分れの兄弟、レジロック。そして、えー、ファイヤーっていう、普通のファイヤーじゃん。黒くない。焦げてない方のファイヤー。このタイプですな。そして、コータス。えー、そして、水のロトムに加えて、フェローチアンドナッシーという夫人。ナッシーがね、特製なんか、収穫とかで、 トータスで天候晴れを生かすみたいな編成なんでしょうかね。まあちょっとアイディアを感じるような、えー、お相手氏のメンツかなぁと思わざるを得ませんな。まあフェローチがきついんでヤッシュ分は欲しい。それ以外は自由って感じかな。マッシュ分からいこう。で、レジアイスヤットれイでいきます。さあお相手氏の1体目はロートームです。 いやですね。これ、ボルトチェンジしてきそうだな。いや、主文削られるわけにはいかんですし、鬼火受けるのも嫌だなっていう。ここちょっとや、いや、矢印を出すのはどうなんだろう。やっとり出したいんですけど、鬼火してきそうっていうのもあって、矢印かな。うん。やっとれが鬼火食らうと大変なことになりますし、 まあちょっとね、特殊を受けることができるヤジアイスに変えていくトリック。メガネなんで問題ないんですけど、メガネくれ。スカーフいらんぞ。スカーフいらんぞ。よし、ナイスメガネ交換会です。ありがとうございます。メガネでございます。さあ、お相手しまどうしようもなくなったんじゃないでしょうか、これで。どうしようもなくなったんで交代して、何かに変えてくる。何に変えるんでしょうか。 まあ、吹雪打ちたいんですけど、居座ってくるんだ、いや、逃げるんだったら、ね、多分ボルチェンかなんかで逃げると思うんですよね。お相手氏は。その後ろに何を刺すかというところですね。うん、まあ雷ぐらい持ってること多分分かってると思うんですけど、まあ、雷でいい感もあるな。雷でいきます。 まあ、ボルチェン多分するっていうのは分かってたんですけど吹雪を打っといた方が良かったのかどうかっていうのは難しいですけど、まあ、もしファイヤーとか来るんだったらむしろ雷の方が入るというところを狙っての雷だしただまあレジアイス知ってる人だったら、まあ、基本的に打点が雷ぐらいしかないっていうか10万とかしかないっていうのはロトム目線から明らかなんで電気技を なんか意識した抗体がまあ普通にありえますね。なのでまあ吹雪でもよかったかなっていうそこを読むならところなんですけど、まあ電気技を打ってくることを知らない場合は来ると思ったんですけどフェロチでした。たらまああーあートンボ帰りかな。まあトンボでもやしでいいです。タスキを削ることが何より重要。 ここ当てとったらね、だいぶ楽だったんですけどね、タスキだとしてもタスキ発動からの、あの、5つ目で倒せますから、とりあえず当てとくことが重要でしたな。インファ、オッケー。これは受け止めますぞ。さあ、ここだな。まあ、トンボ帰りがほぼほぼ来そうですけど。 さあここでこちらがね、トンボ狩りとかあったらすごいありがたいというかめっちゃ楽だったんですけどさすがにないよと。え、言うたところこれファイヤーとさあコータスいないですよねおそらくうーんダイジェットとかの可能性は考えたら負けインファイト打ちましょう捨ててくる可能性もあり得るけど まあ、ロトムであれば、インファウ打っておくのが、一番打点になりますからな。まあ、相手からしても、フェローチェがいないときしんどいといった。レジロックが来るのかいここで。これはありがたい。風船、ホーン。OK、OK、OK、OK、OK。まあ、これ確定取れますよね。大増してきたとしても。風船だしね、持ちもんは。えー、詰めましょう。 これは市のサイクルが崩壊した形ですなうんここはしっかりと取っていくさあ行き分かれの兄弟レジロックはしっかりと手落ちしていきましたなヤっシュ文やはり強いウーラオス専用機というのはね実は違うんですよいろんなやつに役割が持てるそれがヤッシュ文ただちょっとインファイト2発打ってしまったことでフェローチェの殴る機会っつのを与えてしまった いるるのが少し気になるかなかここでフェローチェが出てきたどうするのが正解でしょうかここはダイナックルが来る気がするんですけどねここはあえて椅子割ってダイジェットを打つというプロの技見せますさあおいでしダイマックスこれ多分ダイアイスだと思うんですけど 大ジェットだったらもう負けです。ちなみに。多分いや、まあ、ほぼ負けか。うーん、まあ、負けでしょうね。ジェットあったら、でも絶対打ってると思うんですよ。前のターンに。なんで、ここは多分、インファン2回打ったのもいいことに、防御力下がったから、ああ、ダイアイスで倒せるわというところ、高くくりでやってくるか、それとも大ナックルで交代読みで、 さらにあのか火力を上げに来るかとどっちからと思われますなんでそこを読んで大間を切る328はダイアイスじゃ削りきれんはいダイアイス来た、まあ、倒せると思ってたんでしょうねこの体力ならばしかし筋肉はこんなもんでは止まらないこれが筋肉よ世界よ世界よこれが筋肉というものだいけダイジェット どしこりとフェローチェ撃破完璧すぎるねこの動きこれはいいですねこのあえてこの弱点をさらすことで狩るという蒔絵だったわけですねこのインファイトは防御力を下げさせてっていうプレイングをさらに上を取ってねこの筋肉しか見えないんですけど立ち回りをしていくわけですね素晴らしいわ完璧すぎるぞこの動き で、これなんかついでに素早さ上がったんで、ワンチャン上取って大ワームで特攻下げまでいけんじゃないか。まあ、ロトムが早かったらあれですけど、そもそもお相手しは心が折れてこうさん対戦ありがとうございました。さあ、ヤッチングいたしまして、レイナさん対戦よろしくお願いいたします。えー、お相手氏のパラディーなんでございますが、ブラッキー、ドヒドイで、そしてライコウに加えてランドロス、 ドラパルトがなんかなんやかんやでいまして、な、レイが控えているという夫人。うん、どうでしょう。ラ, ライコですかライコはプレッシャーとか身代わりというか、非常にやらしい。最低なやつなんですけども。レジアイスで PP 枯らされるっていうのが一番悲しいですな。うん、まあ、デアラパルトというか、ドラパルトに対してレジアイスさはそこそこ。 やれるかなっていったところですけど、まあ、大麻されない限りは勝てそうですな、ね。うん。えー、ドヒドイレが言いますんで、ランドレジアイスあたりの弱点つけるようなやつを入れておきたい。いやー、アジアイスは全然ありですかね。初手、雷公説もあるんで、アジアイス初手いきます。で、アンドロスいって、ヤーマンダ行きますか。これだとブラッキーがどうしても倒せない気がしますけど。 んいやし分の方が確実か。ブラッキーもいけるし、ナットもやりやすい。あ、これでいきましょう。さあ、いやらしくお願い致しますと。ドラパルト賞できました。大間切ってくるという可能性は普通にありえますな。うん、わからんですね。まあ、壁張るとかなんとかしてきそうですけど、これ、じゃあ、ヤスでいいかな。助け持ってる可能性もありますし。うわ。 ああブラッキーで来る。物理特化な気がしますけどね、ブラッキー。なるほど、変えるっていうことは特殊型の可能性も考えておいてもいいんじゃないでしょうかね、これ。特殊型だったら、最悪ダイマなしでも倒せる可能性はある。お相手してのドラパルト。で、ドラパルトがあのダイマして突っ込んできた場合、ほぼほぼ勝てないなって思ったんで、 だ今切らしさせてもらいました。が、いやでもこれ願い事で受け切るのは無理じゃないの回復にラグがありますし。守る使ってかましてくる感じでしょうか。いや、詰めましょう。これは多分火力を押し付ける、火力押し付けができる場面。うん、ブラッキーが受からないので、 まあ、あくびしてくるか、願い事して守るしてくるかだと思うんですけど、多分、願い事守るは間に合わない形になると思われます。つまり、ここは、殴り散らかして OK。問題は、ちょっと氷を受けれるやつがもう一回交代で出てくるとかいう可能性。願い事。まあ、問題ないですね。もう、もはやここで倒してしまうのが一番楽なんですけど、いい感じの乱数を引けば倒せるかもしれませんな。すっうーん、ちょっと足りない。 ただ、どうだろうこれさ、第3打を打ちたいんですけど、個人的には。うん。第3打倒しきれなかった場合がまずい。倒しきれない場合がまずいですな。いや、第3打打てば一応、あくびを死に際に打ってきたとしても、 まあ、回避できるんですよ。眠り状態を。いや、これダイアスでいいか。ダイアスでいきます。で、守るで。おぉ。おダイウォールで耐えると。強く出たね。なるほど。ただ、これダイウォールでやったとしても、願い事の回復量っていうのは元の HP に依存なので、回復しきらんはず。そこまで。 ールでしょうねそこまでしてブラッキーを生き残らせたいということか、お相手し。まあでもこれはこれでダイマックスを先に切ったっていうののメリットという形になったんじゃないでしょうかね。うん。ただら結構回復してますな。うーんと、ここ大アークできそうですよね。イカ様の。物理攻撃とはいえ、アジアイスが削られるのはあまり得策ではない気がするんで。 ヤッシュに変えたいんですが、そのなってくると次、ドラパルトのムーブがあるのか。さあ、面白い戦いにはなってきたんじゃないでしょうか。まあでもか、とりあえず吹雪ぶち込みは、まあ落ちるんじゃないかなと思うんですよ。ただ、レアジアイスが削られてしまうのをどう取るかっていうことですね。これに関しては。一応、物理攻撃食らうのは結構な痛手になるので。うん。 まあ、かえでヤッシュでいいかな。ここは。落ち着いてね。ヤジアイス削られることを嫌っていきます。まあ、ヤッシュ分もでき、どっちかというとやいやあの、ブラッキーに対して入れてきたっていう面もありますしね。OK、全然耐えています。で、ここ次が何来るかですな。これ多分ね、あの、嫌うと思うんだよね。マッシュするビースト まあそこまで考えるかわかんないですけど、お相手ィシが。多分、嫌う気がする。ビーストブーストなので、ここインファイトを打つと見せかけてほんで、レーパンチを打つことで、後ろにドラパルトに刺すという、このクレバーオブザ・ケイティ。さあ、どうでしょう。これ倒されるとビーストブースト発動しますからね。そう、このプレッシャーがヤッシュ分の強さ。たるやいなやね。 おそらく出てくるのはゴーストタイプのドラーパルトじゃないんですかオッケー、完璧完璧だなこれ。素晴らしくこの書店の台間から全ての盤面がね、整っていたわけです。ただ、耐えていくか。うーん、炎技で押されると厄介かな。どうしようこれ。いや、特殊型な気もしなくはないんですよね。まあここ押し。 ていきます物理なら倒せますし。うん、火炎放射。だ火炎放者なら耐えるんじゃないうん、眼鏡ですか眼鏡ですかこれは。玉やらかしとる。まあ、ヤジアイスでいきましょう。火放者は受けますが、まあ、問題ないかなと。 玉で勝手に死ぬんじゃないおお全然かいう2回耐えんだったら普通に殴りは良かった。で、ちょっと残るっていうね。まあでも、ビビってたわけじゃないですよ。命中70に。与えるから、絶対に。オッケー。ただ、ヤッシュ分がやられてしまったというのが、若干怖いかな。ブラッキーで来るねあくびとかの枠はないか、さすがに。えー、吹雪で。 眼鏡吹雪で倒すここは守るうーんまあループに入れてくるといったところかいやでも願い事を打ったとして大アイスで半分近く食らってましたもんねメガネ吹雪耐えれるわけないでしょなめんなよヤジアイスの火力をなさあここは願い事 ただちょっと問題なのは、ここでもし倒せたとして、次のやつがほぼ無償になるっていうところ、オッケー火力素晴らしいですな。メネを持たせて正解でしたかな、これは。しっかりとヤジアイスが活躍していきますぞ。矢、ま、地、あ、アイスは、まあ、受け、役割対象こそ少ないんですが、氷タイプで押すっていうことに関しては、正直めちゃくちゃ強いんで、そういうところで活躍が見えたんじゃないでしょうか。うん。しっかり技を打つことさえできれば、強いと。 で、どうしよう？これ？殴りたいけど。え。